アハハハ 一緒に行きましょた 悪いんだだ、はあ、いやいやなんにしたいや安定してください安定しな令で って い, やなてるごいきます 決一緒に私、きましょう私、私、私、はい、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、はい、私、私、私、私、私、はい、私、はい、私、私、私、一緒に行私、私、私、はい、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、 どうかお許しくださいあっ やまです。 燃えなさい祈りりでさろテイイルバインドモン邪魔で燃えろ前にわれなさい止 ただ、力が切れ<笑> ー, オ ー, バー